それでは今日の授業を始めたいと思います、えー、と今日はえとま第5章の最後の節で 5.3 節の線形結合と部分空間というところをやりましょう えー、と今回はその線形結合の性質をちょっとあの確認するということで、まず、数ベクトル空間、Kn ですね、N 項の数ベクトル空間の中に、その x1 から xr というあのベクトルを取ってきます。で この時に、まに、この x1 から xr の線形結合っていうのは、この授業のだいぶ最初の方でやりましたので、思い出していただきたいんですが、この線形結合全体の なす集合を考えましょう。で、えー、とここはその教科書にもありますけれども、W という集合を取りまして、W はどういうものかというと、ベクトル X1 の C1 倍から、ベクトル XR の CR の倍まで、の和ですねででこの C1 から CR はスカラーですと。あの前回もやりましたけれども、あの集合の書き方をしもう一回確認しますと、のとこの 前, 前の方にこのものを書くわけですね。えー、C1、X1 から CR、XR の集まり。で、後ろの方に条件を書きます。 C1 から CR はスカラーですよ。ということで、これが、その、えっと、N 項数ベクトルで X1 から XR の線形結合全体の集合というものを表します。で、この時に、その、まあ、これ、括弧一1式としましょうね。括弧一1式として、一応今日やる、えっと、大事な内容の一つはですね、えっと、この時、 このえっと線形、X1 から XR のえっと線形結合全体の集まりの W というのは単なる集まりではなくて部分空間になる。Kn の部分空間。すなわち、そのベクトル空間としての性質を持つというのが。 まず今日あの学ぶ大事な内容の一つです。で、えー、とそれが、うん、教科書のです、ね、定理 5.3 にあります。えー、と教科書ですと130ページの真ん中からちょっと下ですね。で、えー、とじゃまずそれを書きましょう。 定理工点3はまああのー、今の版書のですねこの上に書いたその1式で定まる x1 から xr の 線形結合全体のナッシュ集合ですね。まあ、これをその上の番集では W というふうに名前付けましたけれどもこの線形結合を全体のナッシュ集合 W は KN、N コ数ベクトル空間 KN の 空間を回すであのこのナースという動詞も結構この日本の数学では特有の言い回しなんですけれどもまあそのここにありますように、えー、とこの W がですねその 部分空間をまあ形作るとか生成するとかそういう意味でこうなすというようなあの言い回しをすることが数学ではよくありますのでえとまあ一応そのつもりで見てください。さてえと一応ですねあのまあこれも えー、ちょっと証明の主な部分を説明しておきたいと思いますけれども、教科書ではこの定理 5.3 の証明は、実は証明、定理の自体の説明の上の方ですね、前のページ、129ページの 5.3 節の見出しのすぐ下から、130ページの上半分にかけて、これがあの証明として書かれています。 でまあ、今日はちょっと時間の都合で、えっと、全部はには触れられないんですけれども一応何箇所かですね主要な部分についてあの照明の、まあ、アウトラインを示しておきたいいと思いますで、まあ、照明の方針としましてはその、まあ、部分空間って言っていますのであの前回 の, あの授業でもやりましたようにこの W がですね、W がのその部分空間の条件を満たすということを示すというのが証明の中心になります。で、その部分空間の条件というのは何があったかというと、 えっ、ー、と実はその SS 0から SS 2というこう三つの条件式にありましたえ条件を満たすことを示しますというのがまああのやるべき内容ですね。 でと、一応、まあ、ちょっと順番にこうお、まあお、前回もですね、何回かあの触れましたので、その大雑把に、えー、触れていきますけれども、うんとまず、えーと、最初の SS0 の性質は何だったかっていうと、 えー、とゼロベクトルがあの W の弦であるということを示すというものでした。で多分あの多くの皆さんは、えー、となぜこれが成り立つかというのをあのパッとあるいはちょっと考えれば分かるかと思いますけれども、えー、どうするかっていうとその、まあ、W は、えー、と上の黒板にありますように。 x1 の c1 倍から xr の CR, cr 倍までを加えた、そういうものの集まりですよね。ですので、でして c 1から cr っていうのは、その、どんな数を取ってきてもいいということになってますから、そ こ, こで cr から cr を全部0にしましょうと。そうすれば、まあ、あの、0倍の x1 から0倍の xr までを加えたベクトルっていうのは、まあ、0ベクトルですよね。ですので、0ベクトルは w の源だと。 ということが分かります。分かると思います。えっ、ー、と、まあちょっとこの説明で、まだちょっといまいち分かんないという人は、またあの前回もですね、あの証明、あの載せたところがありますので、そこを確認してみてください。えっ、ー、と、それから次に、えっ、ー、と、その次の SS1 の条件式は何だったかっていうと、 えっと、もっと X、ベクトル X と、それから、えっと、ベクトル Y が、この W の弦ならば、その2つのベクトルの和ですね。2つのベクトルの和も、また W の弦を、っていうのを示すというのが、その SS1 ですね。で、そのためにどうするかというと、 えー、とここではその SS、この X とか Y というベクトルを実際に、えー、この W の定義式に従ってこうまず表してみるわけですね。まあ、X というのは、えー、とベクトル X1 から XR までのある線形結合で書かれていますから例えば、えー、C1、X1 プラスの ...CR、XR のこういう 線形結合で、ていいますすよというわけですねで、まあ、C1 から CR は、ね、なんか S カラーですから数なわけです。で、一方で、えー、とベクトル Y もやはり同じような形で表れているんですけれども、まあ、この線形結合の係数がまあ異なるわけですね。まあ、等しいか異なるか、まあ、一般的には異なるということで、 まあちょっと文字を変えた例えば C1 ダッシュの X1 から CR ダッシュ XR。まあ、こういう線形結合で書かれているでしょうというわけですね。定義から。あ、勝手からですね。で C1 ダッシュから CR ダッシュはやはりスカラー数ですということですね。で、そうしますと、この時 じゃあ、x プラス y っていうのはどういうふうになりますかっていうと、基本的にこの上のお x1 から xr に関するそのベクトルの和を求めればいいわけですね。で例えば x1 に関して言うと、c1 プラス c1 ダッシュ倍の x1 というのが出てきて、同じように行きますと、 CR プラス CR ダッシュ倍の X の R と。こういう、あのー、線形結合になるわけです。ここまでいいですかで、えー、ところがですね、じゃあ、あのー、この線形結合に出てきたこの係数ですね、 この係数っていうのは、一体、どう何だったか、何だったかっていうと、その結局、例えば C1 と C1 ダッシュというのはどちらもあの、K、のスカラーですから、そうするとその場もあのスカラーなわけですね。同じように、あ、ちょ、っとすみません。次か。ですね。同じようにして、この CR プラス CR ダッシュっていうのを、やはりあの、K、の理だということなんで、 えー、とで、そのまあ、こういった線形結合の形でしかも、その係数が全部その K のスカラーになっているようなものはあの W の弦だったわけですね。その W の定義から。ですので、えー、この時、この X プラス Y というベクトルもやはり、えー、と W の弦であるということが、まあ、示されるわけですね。でこれであの SS1 の条件式も満たされることがあのわかります。 までいいですか。でえー、と次にその SS2 ですね SS2 に関してはあと、まあ、X がこの W の元だったらばそのある、えー、ラムダというですねスカラーを持ってきたときにこの X のラムダ倍も、えー W の原因だということを示せばいいわけです。で、えー、とそうしますと多分この SS1 の証の明の仕方をが大体わかっている人はこの SS2 の, あの示し方も大体わかるのではないかと思いますのでじゃこれはえ各自でやってみましょう。えー、ともし えー、と分からない、やり方がよく分からないっていう人がいたら、またあの授業後ですとか、授業後には、親切な T.A. の人たちが3人、後ろに控えております。1人は猫耳をかぶっているようですけれども<笑>。<笑>えっとあ、まあ、親切な T.A. の人たちいますし、あとあ、演習ですね、演習の授業もありますので、演習の相山先生や T.A. の人たちに、 えー、と聞いてみてください。ここまでいいですかでということで、えー、と一応あの、定理をもう一度振り返りますと、まあ、N 個数ベクトル空間から、まあ、何個か数ベクトルを持ってきて、えー、作ったその線形結合全体なし集合というのが、えー、実はこの場合ですと、KN の部分空間になると。 だからただの集合じゃなくてベクトル空間の性質を持つという事実をやりましたそこでえと一つはその言葉の定義をしておきましょう、えー、と上の式1によってらまる。 えー、とちなみにですね、の上の式って言っても、式1は上じゃなくて左上ですっていう人もいるかもしれませんけれども、横書き の, あの文章を書くときには、大抵、すでに前に、以前出てきたものを指すときには上のというふうにあの使うのが普通ですので、注意してください。ま あ, あ、そういう理屈を言いたい気持ちはよくわかります。でえー、と上の式1ですね、の W の定義ですね。 えー、とこのによって定まるこの X1 か ら, から XR の線形結合、えー、線形結合全体のなす KN の部分空間ですね。部分空間だというのは今ちょうど定理でありました。部分空間 W をえとこれはまあ名前なんですけれども X1 から XR によって生成される。 えー、ともしくは貼られる部分空間といいましてでえっ、ー、とこれをですねその X1 から XR を まあ、並べてこういうに格好で囲ったものとして表します。こういう記号で表します。でそれから、あとその、このベクトル自体ですね、この x1 からその xr を えー、w の生成形というふうに呼びます。<笑>えー、ということでその先ほどの定理 5.3 からやりましたように その数ベクトル空間からいくつかベクトルを持ってきてそのまあ K の部分空間をあの作ることができるんですね。ですのでその X1 から XR の線形結合全体をなすまあ部分空間をその X1 から XR によって生成される部分空間もしくは貼られる部分空間というふうに言います。 ここまででいいですか。はいえー、それで、えー、このパラレル部分空間についてこの一つ注意があの書いてありますので一応やっておきましょう。えー、と一応ここではその命題と書いておきます。 えっ、ー、と、ここでは、その W を、えっと、N 項数ベクトル空間 KN の、まあ、部分空間としましょう。それから、えっと、X1 から、 XM、まあ、これはベクトルなんですけれどもこれをその W から持ってきたベクトルとしましょうでこの時成り立つ性質がこの X1 から XM によってその生成されるそのベクトル空間ですね これは W のさらに部分空間になりますけれども集合としては W の部分集合になると。えーと、ですのでその W のまあベクトルですね X1 から Xm を取ってきて それどんな形で線域結合を作っても W からはみ出ることはないってことですねまあ当たり前といえば当たり前なんですけれどもあのそういう性質がありますのであの確認しておきたいと思います、えっと、ちなみにですね証明、まあ、命題と書いてますから一応証明しようと思えば証明できると できるんですが、あのまあ、こういうときにどうやって証明するのかなっていうのはあの、ちょっと気になる人に少しヒントを出しますと、あのこの場合ですね、この集合としての方眼関係をこう示すことになりますで。集合の方眼関係を示すときには、その集合の方眼関係の定義に戻ってあの証明するのがほとんどです、えーと。こういう場合ですね、例えば、 この x1 から xm で生成される w の部分空間が w の部分集合であるというのはその定義に戻りますとこういうことを言ってました例えば x が x がこちらの弦だったならば x は W の弦ですよと。これが集合の根関係もしくは部分集合の定義です。ですので、基本的には証明も、これを仮定して、左を仮定して、右を示すというのが上等手段ですので、ちょっと気になる人は、そのやり方に沿って考えてみてください。ちょっと残念ながら ここで説明するにはちょっと時間が足りないんですけれども、あの僕の講義ノートにはあのこの証明もあの全部書いていますのであの、後で必要な人は参考にしてください。<笑>えー、ここまでいいですかはい。じゃ あ, あとですね、これから先はその今日の授業でこのセクションであるもう一つあの重要な事実を、えー、扱います。 えー、ともう一つの事実はですね、線形写像の話に戻るんですけれども、F というのを数ベクトル空間 Kn から Km への線形写像としましょうと。 で、えー、と前回の授業でその、まあ、F のです、ね、像とか角というあの話をやりました。すいませんが、ちょっとまだあの一部の証明が残っているので、多分あの来週の火曜日の授業に残った証明、一部説明すると思います。で、その時にその、まあ、像とか角をやったんですけれども、ここでやるのは、 F の像ですね。F の像ですから、映った方の KM の部分集合なんですが、えー、と前回の授業でやったのは確かこのイメージ F は、あのー、KM の無の部分空間だっていう事実を説明しました。で、今日はそれに加えて、このイメージ F っていうのは、えー、基本ベクトルの像によって生成されると。 とということをやりますですのであのその F の像というのはその部分空間だったんですけれどもじゃ あ, あの部分空間ということはその何かで生成される必要があるわけで。 じゃあ何をも、何を使ってその、その F の像が生成されるかっていうのが問題なわけですね。で、えっ、ー、と、その、生、だから生成形か。生成形が、ここで言葉で言うと、この生成形が何になるかっていうのが問題で、で、まあ、生成形としては一般に、こう、いろいろなものを取り得るわけですね。で、その中で、その中の一つとして、その、まあ、基本ベクトルの像を持ってくれば、それは生成形になると。ただし、注意していただきたいのは、その、 これ以外にも生成形というのはあるかもしれないということですね。これだけに限るとは言ってませんので、そこは気をつけてください。で、この話が書いてあるのが定理 5.4 ですね。定理 5.4 をやりましょう。定理 5.4 ですけれども、うんと、F を えー、Kn から Km への線形シャドウとします。それから、えー、E1 から、えー、と En というのをこれはその映される方ですね、映される方を Kn の基本ベクトルとします。 えー、と定理の主張はですね、この時えと F の像ですね、イメージ F は基本ベクトル E1 の F で写した像ですね、これを FE1 と書きますけれども FE1 から FEN ですね、これによって生成されると。 というのがこの定理 5.4 の内容です。はいえー、まずここまでいいでしょうか。で、 えー、とこれも一応あのまあ証明が書かれてありますのでまあそのそうですね少なくともまあ半分ぐらいはアウトラインを説明したいと思います。でえと実はですねそのあの秋秋 の, その線形代数2ですかね線形秋秋の線形代数でこうどんなことをやるのかっていうのをちょっとパラパラ 教科書をめくってたんですけれども、えー、と結構大変かもしれません<笑>率直に言って。と<笑>いうのはあの例えば今僕がこの照明でですねそのこういう照明はこういう手順でやりますっていうようにこう説明してる場所が随所にあ特に最近何か所か増えてるのは皆さんも気づいてると思うんですけれどもそういったあの結構その数学的にこう段階を追って いろいろなものの性質をこうし調べていくもしくは学んでいくというのがですねあの多分今までよりも増えると思うんですね。でちょうどまあこの第5章からそういう話があの始まったんですけれども例えばこの次の第6章ですとあのもっと一般 の, あのベクトル空間に対してまあ同じようなことをどんどんやります。ただ、えー、と第6章は結構その第5章とその内容的にはかぶってる部分もあの多いですから。 でですので、まあ、なるべく皆さん、飽き飽きに困らない程度にはいろいろこういうものはこういう手順で考えますというようなことを説明に努めますので、まあ、なるべくです、ね、皆さんもそこからその、まあ、数学的な議論の進め方をあのいくつかでもつかんでほしいと思います。 で、えー、とこの定理 5.4 の, の証明なんですけれども、えー、まあこれを示したいと。で、えー、とこれはまあ言ってみればそのまあ右辺、左辺にある集合があって、右辺にある集合があって、両2つの集合が等しいということをあの示すんですけれども、あの数学の場合、これもやはりその2つの集合が等しいというのは上等手段、証明の仕方に上等手段がありまして、 例えば、A イコール B を示す際にはですね、この皆さんこの集合のが等しいという の, の定義は覚えてますかえともしかしたら授業でや っ, たかもやったけど忘れちゃったという人もいるかもしれませんが、この集合が等しいという定義は、例えばこれですと A が B の部分集合で、かつ B が A の部分集合だと。 だから両方の方眼関係が成り立つっていうのがこの集合2つの手法が等しいというのの定義でした。ですので、えー、と例えば今の定理 5.4 でこれを証明しようと思ったらこの2つの方眼関係を証明することにっていうのが一番オーソドックスな証明の仕方です。で、さらにじゃ あ, あの、じゃあこの2つの方眼関係、例えば集合の方眼関係、ね、で, で例えば B があ A が B の部分集合っていうのはその 示すにはどうしますかっていうと実はこれ先ほどのえっとどこでしたっけえっと命題か先ほどの命題でやりましたけれどもこれはそのこの包含関係の定義に従ってまあ X が集合 A の元だったら X は集合 B の元だっていうことこれを示すわけですねですのでどんどんどんどんその定義に戻って こういうことを示すっていうステップを繰り返すことで最終的に2つの集合が等しいということを示します。その結果 B が A の部分集合だったら逆に X が B の源だったらば X が A の源であるということを示すわけですね。このようにしてこの集合の2つの集合が等しいというのを数学では示すのが一般的です。 で、えっ、ー、と、この定理五点四の場合ですね。定理五点四の場合は、そういうことですので、えっと、ま、あこの時、その、ま、あエ F の像と、あと、その、基本ベクトル E1 から EN の、ま、あ像で生成されるベクトル空間がまあ等しいということを示せばいいわけですね。ですので、まず最初には、 あのまあ、こういう、えー、方眼関係を示してでもう一つ逆向きの方眼関係を示すということであのこの定理が証明できるわけです。一応ま あ, あのそうですねあのいきなりこう教科書の証明を読もうとするとあのどっから手をつけたらいいかわからなくなるかもしれませんけれども一応ま あ, あのこういう方針で証明しているというのを頭に入れて、まあ、読んでみればもう少し。 スムーズに教科書も読めるのではないかと思います。でそこで、じゃあちょっとその全部はできるかどうかわからないんですが、まず、じゃあこ、あのこちら向きの方向案関係でも、ちょっと証明の説明をやってみましょう。 そうしますと、んとまあ、この方眼関係を示すには、まず、X がもう F の像2の弦であるということを仮定して、そうすると、今度右辺ですね、X がこの E1 の像から En の像でえ入られるそのベクトル空間の弦であるということをまあ示すことになります。 そうしますと、まずその x が f の像の源であるっていうことからですね、これがどういうことを意味するかっていうのを、今度はその f の像の定義からこうちょっと考えてみる必要がありまして、じゃあちょっと今度はそのイメージ f っていうのは一体どういう集合だったかっていうのをこう思い出してみましょう。 えー、とイメージ F っていうのは一応その、まあ、前回やった定義通りに書いてみると、えー、なんか FY の集合だと。で Y は、えー、と F で移される前の KN の弦ですということで、えー、ちょっとまたピンとこないそのためにもう一回。 こうちょっと図を描いてみましょうね。えー、と今、KN と KM という2つの数ベクトル空間があって、KN から KM にまあ線形シャドウ F があ り, あります と,、えー、と。で、イメージ F っていうのはこちらの KM の部分集合ですから、ここがイメージ F ですと。で、その中にま あ, あるベクトル、 X、がありますとで、えっ、ー、と、X が F のイメージの源っていうのはどういう意味だったかっていうと、えー、実はあと、こちらのですね、移される前の K の方にある Y というベクトルがあって、<笑> Y を F で移したら X に来ますと。だから、えっ、ー、と、F、Y を F で移したらまあ X に来ると。まあ、そういう Y、が存在すするって言うんですねそれがこのイメージ F の定義から分かります。そうするとこれからある Y がこの KM の方に存在してそうすると F を Y で F を移したベクトルが X に等しいとここまで分かるわけですね。 実は X がその F のイメージの源であるということからここまでわかるわけです。まずこの点に気をつけましょう。でこの点をここまで導くためにはその F の像ですね、F のイメージっていうのがどういう集合かっていうのをよく理解する必要があると思います。で、えー、と次にですね、ちょっと考えるんですけれども。 えー、ところがですね、この y っていうのは実はの kn の弦なんですね。で、えー、今あの、証明をいろいろ見回しているとその、kn の基本ベクトルが登場してますよね。ということは、えー、この y というのは、その kn の弦だから、kn の基本ベクトルの線形結合で表せるということがわかると思います。ということで、まあ、このとき、 まあ、ある C1 から Cn でこういうスカラーが存在して Y というのはの Kn の基本ベクトルの線形結合で表されますというわですね一応ちょっと分かりにくい人のために文章で書いておきます、y、は KN の基本ベクトルのどうも線形結合と書こうとするとすぐにケツと書いてしまって先を急ぎがちですがで線形結合で表されます。実はそのこういうい 文章を数式で表すとこういう数式になるということにもちょっと注意してください。さて、えっ、ー、とこ、こんなことをやって一体何がわかるかっていうんですけれどもさあ、ここから皆さんどうしますかね。この示したいことはこの x がえっ、ー、と、 FE1 から FEN で貼られる、そのベクトル空間、数ベクトル空間の、あのー、弦だってことを言ったいんですね。ちょっと少し思考を変えて、その、ちょっとゴールから少し攻めてみることにしましょう。あんまり普通の数学の授業ではやらないんですけれども、そうし示したいことは、えっ、ー、と、X は、えっ、ー、と、F の E1 からの e e から f の、まあ、en の、で、貼られるベッツル空間の弦だということをやりたい。で、えっ、ー、と、これは実はどういうことを言ってるかっていうと、その、まあ、あるスカラーが存在して、で、これはその、この式の定義に戻っていかないわけですね。存在して、x は、えっ、ー、と、f の E1 から F の EN のこういう線形結合で表せればいいってこと、これを示せばいいということになるわけですね。そうすると、これを示すにはどうすればいいかなって思うんですけれども、こことこのギャップをですね、どうやって埋めるかですね。で、えっと、で、ここで、まあちょっと、じゃあ、この Y をですね、この F で移しましょうかと。 えっ、ー、と、y を f で移すっていうのは結局どうするのかな ?y を f で移すんですから、y を f で移すっていうことは、これ、すなわち、x ですよね。y を f で移すんですけれども、じゃあ y っていうのは、とこの e1 から en の線形結合で表されていましたから、これを f で移すと言えるわけですね。 ここですね。さて、えー、ここで、こ, とこことここの間の、こう、ギャップが埋、ま、埋まったと。これ何かが閃いたという人は、あの、結構いけてるんじゃないかと思いますが、皆さんどうでしょうね。こ、これから、これって導けますか。大丈夫ですか。大丈夫な人どうなりますか。 うん、あの一応なんか前の方に大丈夫そうな人がいたんでちょっと嬉しかったんですけれども。<笑>えっとで、で、ここで実はその線形シャドウっていう、こう、偉大な、こう、性能、性, 能じゃない性質が、こう、発揮されてですね、線形シャドウですから、これって、あの、重ね合わせの原理が働くんですね。どう働くかというと、えっ、ー、と、C1E1 から CNEN の和を F で移したものが、C1×F の E1 プラス、 点点点プラス CN×F EN のこういう形で表されると。ここはこの線形シャ F が線形シャっていう性質からこういうことが言えるわけです。いいですかとなると、あれと思うわけですね。実は、この形ってこの形ですよね。ということは、X をこういうふうに表したってことは、実は X はこの FE1 から FEN で貼られる あの部分空間の弦だということが示せたことになるわけです。ここまでいいでしょうか。ですので、えー、例えばこのこ の, その最丸1のステップの方眼関係の証明の場合ですとその F の像っていうその集合の定義ですねこれをあの、まあ、うまく使うということそれからあとこの線形写像の性質をうまく使うということでこの えー、とこの向きの方が関係がこう示せます。ということで、ここまで何か質問がありますか、えー、と今日はちょっと時間の都合で、この1番しかあの説明できませんけれども、一応2番の方はあの義ノートにはあの書いておきましたので、気になる人は各自確認しておいてください。 でそれで一応あのそうですね教科書に書かれてある内容としましては定理 5.4 があってあと例題 5.3 であの第5章はおしまいなんですけれどもあの一応ですねあの補足としましてあの数ベクトル空間の規定と次元についてちょっと話をしておきます。 考えいいいるる人もいるかもかししれまませんが規定という言葉ありましたね、えっと、覚えていらっしゃいますでしょうか。えっと、だいぶあの前の方で出てきました、えっと。行列式よりもさらに前で、あの連立式方程式をやっている頃に出てきたんですけれども、えっと、ちょっとその話に触れておきたいと思います。 えー、と今日 の, その話授業の中でやった話は、その数ベクトル空間 KN の, あの部分空間 W というのを取り上げました。で、えー、これは、その、まあ、X1 から XR がその、k の、数ベクトル空間 KN の原であるときに、ベクトルであるときに、まあ、X1 から XR によって、 W というその部分空間を生成できますという話が今日の話でしたね。で、えー、と実はその規定という話に結びつけて考えますと、この生成形ですね。生成形 X1 から XR が、これはあの必ずしもその XR1 から XR の取り方によって線形独立とは限らないんですけれどもえっともし こ, れこの R 個 の, のベクトルが線形独立であった場合には X1 から XR をですねはその W の規定になります。 という点に注意してくださいで、えっ、ー、と、規定の定義ですよね。規定の定義はどこまで遡るかというと、えー、実は教科書の5ページまで遡ります。そんなに初めに日本にやってたんですが、えっ、ー、と、5ページの、うんと、3行目ですか。 その例えば、この教科書5ページですと、その平面ベクトル R2 で考えてるんですが、まあ、これをもっと一般の数ベクトル空間 Kn に置き換えますと、その Kn がこの x1 から xr で貼られて、しかもこの x1 から xr があの線形独立のときに、この x1 から xr は、えっと、Kn の規定というふうに呼びました。で、えっ、ー、と、 まあ、この規定の定義はその元々の数ベクトル空間についてのものだったんですけれどもあのまあ今回はちょっと詳しい説明を省きますが部分空間についても同じ言葉を使うことができます多分この辺の詳しい話はまた飽き飽きにやると思いますけれどもあの一応あのまあこの場合部分空間の場合にもその x1 から xy がもし線形独立だったらこれ w の, あの規定と呼ぶということをえ言っておきます え<咳><咳>それからあと規定についてはあの実はやっぱりだいぶ前に大事な性質をやっておりまして W の規定をなす。 ベクトルの個数ですね、まあ、これ、えー、と仮に今 R ことを置きましたけれどもこの R はえと規定の取り方によらず一定です。 えっと、もう一回繰り返しますと、その、まあ、w ですね。今た、えっ、ー、と、部分空間 w。もしくは、えっ、ー、と、もともとの、その、数ベクトル空間 kn ですね。で、この、まあ、なんか規定が取れましたと言ったときに、その規定をなす、そのベクトルの個数っていうの例えば r と置きますと、これは、その、規定の取り方はいろいろな、 規定のベクトルの取り方があるんですけれども、その規定のベクトルの個数は必ず一定だと。その部分空間、数ベクトル空間、もしくは部分空間が1個定まれば、そこでを生成するその規定のを成すベクトルの個数は必ず定まるという性質がありました。で、これどこでやったかっていうと、 数ベクトル空間の場合なんですけれども定理 2.6 ですね教科書ですと48ページまで遡りますこの辺は確かその連立一時方程式を一生懸命解いて解いてといか性質を調べていたところなんですがここでやりましたように数ベクトル空間の場合は えー、っと こ, の定理ここではその部分空間についてはあの言及されていませんしあの今回も詳しい説明は省きますけれどもあの部分空間についても同じことが言えます、えー、ということで、えー、っとその規定をなすベクトルの個数というのはあの一定だということからそのこの規定をなすベクトルの個数 がですね、その、まあ、ベクトル空間もしくは部分空間を特徴づける量の一つとして使えるわけですね。でこれをま次元と言います。という話をちょうどこれやった時にやりましたので一応ここで定義を書いておきます。 次元の定義なんですけれどもえといずれこの話はその一般のベクトル空間の話になるわけですが一応今までのところではその数ベクトル空間のみ議論してますのでとりあえず数ベクトル空間ということにしておきます。 数ベクトル空間またはその部分空間ですね。その部分空間 W がこの R このベクトルからなる 規定を持つときですねこの r を、r というのはその規定をなすベクトルの個数ですね、この r を w の次元と言いまして、 MW で表すと。DIM、まあ、という記号ですね。この DIM というのは、英語でその次元のことを Dimension と言いますので、頭文字を取ったものです。えー、というのが、一応その、数ベクトル空間、もしくは部分空間のまあ次元の 定義でですので、えー、とまだ教科書の方には、えー、第5章まだきちんと現れていませんでしたけれどもあの、まあ、今から覚えておいて損はないと思いますのであの確認しておいてください。 それから、あとこの次元についての一つの注意なんですが、えっと、今までそれほど意識しては来なかったと思うんですけれども、えっと、N 項数ベクトル空間ですね。N 項数ベクトル空間 に対してのえっ、ー、と次元は L です。えっ、ー、とこれはとまああの容易に推測できることかもしれませんけれども、まあちょうどその N 個ですね N 個数 を, を並べていることですし、えー、まああの非常に 明らかかもししれませんが一応注意てておいいくださいこれも教科書では定理 2.6 に記述があります。ですので今まではその N 個数ベクトル空間というふうにこの数字を N 個を並べた数ベクトル空間と呼んでいましたけれどもあの次元の概念をやりますと N 次数ベクトル空間というようにその、まあ、ちょうどです、ね、次元が N の数ベクトル空間例えばとかですねそれからあとは、えー、と皆さんもあの、まあ、この空間内で1次元とか2次元とか3次元という呼ぶようなこ使い方次元の使い方もします。 はい、といととうことで一応そうです、ね、今日は 5.3 説を一通りやりましてで実はあのちょっと先を急いだのはそのまあ今日この後に行われるあの演習の授業でがですね、第5章全体をカバーしておりましたのであの一応講義の方も漏れがないようにということでえとまあ前回 5.2 説でちょっと証明 が残ったところは飛ばして、今日、5.3 節の方を先に一通りやりました。で、えー、と一応、まあ、来週の火曜日も、あの、まあ、授業はやります。で、まあ、もしかしたら多少早く終わるかもしれませんけれども、一応、来週の火曜日は、その、まず、そうですね、5.2 節 の, あの定理の証明ですとか、例題で説明の残った部分を解説しまして、あとは、 まあ、随時皆さんの質問などに答えるという時間にしたいと思います。えー、ここまで何かありますでしょうか。はい。じゃあ、えー、とりあえずあの、今日の演習とですね、それから試験の準備を皆さん頑張ってほしいと思います。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。